お腹の全体が出てしまっている。下腹だけなぜかへっこまない。そういった方におすすめなブロックデートバグを紹介します。今回の動画を最後まで見てもらうことでなかなかへこまないお腹。どうしても下腹だけポコッと出てしまう。そういったお腹がたった20秒で翌日から改善されていきます。ぜひ一緒に行っていきましょう。 皆さんこんこにちはタートルです今回ですね、お腹が全体が出てしまう。食後。水分の取りすぎ。どうしてもお腹が出て張ってしまう。いつも下腹だけポコッと出てしまう。腰が反れてしまう。そういったことが改善できる、フロックデッドバグを紹介します。以前、デッドバグという腹筋を紹介したんですけども、すごくね、お腹に効いたっていうコメントがある中で、 腰や首が痛かったというコメントもあります。これは腰の硬さ、お尻の硬さによってお腹が収縮できずに腹筋に効かずに腰の方に効いてしまう。そういった原因があります。それを今回改善しつつフログデッドバグを一緒にやってもらえたらと思います。今回のフログデッドバグはとても腰が反れて首が痛い、腰が痛い。 そういった方にとってもおすすめでしっかり効かすことができます。なおかつ普通のデッドバッグがお腹に効く人でも今回の方がしっかり効きます。後ほどやり方を紹介していきます。まずは腹筋を効かすポイントとして腰のストレッチ、そしてお腹を使う意識、腹横筋、お腹をへこます腹横筋を使う意識、この3つをまず簡単に10秒ずつ行った後に フログデッドバグを一緒に20秒間行っていきましょう。今回、布団やベッドの上でもできます。ですが、腰がしっかり床についた方がお腹に効くので、柔らかいところよりもできれば硬いところの方がお腹に効かすことができます。そこはお任せします。じゃあまず、3種目。腰のストレッチ。お腹を締める感覚。息を吐いてお腹をへこます感覚。この3つを10秒ずつやりましょう。いきます。 はい、まず、両足を抱えて、腰をしっかり床につけてください。反れてる腰を、ぐっとね、腰をつける感覚です。これをまず、10秒間、いきます。呼吸はリラックスです。しっかり腰をつけます。足を抱えます。いきましょう。1、2、頭もしっかり起こして、腰を丸めて、5、6、7、 8、9、10。OK。腰がストレッチされました。次に、お腹を効かす感じ。膝を手で持って、ゆっくり倒れます。これで、お腹をぐーっと10秒間力を入れてください。いきます。1、2、3、4。痛くない方は、手の力は軽くです。 8。9。10オッケー。最後にお腹を手で押さえながら、ふーっと息を吐きながら10秒です。残りの90というところで、軽く上半身を丸めてさらにお腹をへこましてください。10秒間息を吐きます。細く長くです。はーって吐いてしまうと3秒ぐらいで終わっちゃいますから。ふーっと いいいう感じで10秒間吐いてください姿勢を正していきますフル 12345678910OK これで息をしっかり吐いて腹横筋を収縮させる力がつきました続いてメインのフログデッドバグです20秒でお腹にガツンと効きます もし耐えれなかったら途中で降りても OK です最後までできる方頑張っていきましょうはい今回はフロッグいわゆるカエル足です膝を曲げて足を開きますこの状態で足の裏を合わせて足を浮かせますこれで上体を少し起こして膝を手で押さえて 20秒キープです。カエル足にして膝を手で押さえることで骨盤が開きます。骨盤が開く外旋するということはお尻が締まります。お尻が締まるということは腰を丸めることができます。そうすることで腹筋により効かすことができます。さらに手で膝を押すことによってお腹にかかる負荷が上がります。とにかく強く押せば押すほどお腹が疲れてきます。 これを20秒間、息は2回です。呼吸2回でいきます。それではやっていきましょう。頭もしっかり起こして、開いて、上げて、押さえて、起こして。それではいきます。スタートしっかり押さえて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ステップ い 12345678910OK、OK、どうですかよくお腹に効いた方はよかったらグッドボタンコメントよろしくお願いいたします私自身は今数数えていたのでやっぱり息をねしっかりフーッと吐いてないのでそこまでお腹に来なかったんですけどとにかくフーッと息をとにかく吐きながら。 とにかく膝を手で押してたっていう方は多分20秒でね耐えれなかった方多いと思いますそして腹筋が強い方もですね20秒で多分うーってなってると思いますこれはしっかり膝を開いて手で押すことでよりお腹をね収縮さすことができてプラス息をしっかり吐けば腹横筋がシューッとするのですごいお腹にに、ね、よく効いてお腹がね翌日から痩せ込んできます お腹全体が出ている下腹が気になるそういった方にはねフログデッドバグとてもおすすめですもしかするとこれから YouTuber さん達がフログデッドバグを真似して動画を配信するかもしれませんですが私は一番に配信します本当はこの動画を教えたくなかったですですが皆さんにお腹をねしっかり効かしてもらいたいへこましてもらいたいという思いでですねフログデッドバグを配信しました頑張った方勉強になった方よかったらグッドボタンコメントよろしくお願いいたします各種 SNS も行ってますので 説明欄からリンク行ってフォローしてください<咳>今回もご視聴ありがとうございました